代表して佐藤大輔さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います佐藤さん意気込みをお願いいたしますはいこんにちはオンラインです皆様アタジスーパーイソーが楽しんでいらっしゃいますでしょうか我々オンラインがさらに盛り上げたいと思いますので皆さん一緒に楽しんでいきましょうよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします 準備も整ったようですそれではオンラインの皆さんですどうも改めましてオンラインです、えー、東京板橋区からやってまいりました、えー、我々、えー、結成してから16年目を、えー、迎えます、えー、今回ですねこういった形で、えー、原宿に戻ってこれたことを、えー、嬉しく思っております結成当初からの変わらない我々の思いそれは一つでも多くの笑顔を作ること本日は ぜひ最後まで楽しんでいってください踊り子準備会それでは参りますオンラインいざ ワらのナコギョこチャゴイト 皆様に礼ありがとうございました